ステップ3、光程の予測です。そして、いくつかの光程の物理学を使うと予測できるんですけれども、4つについては述べたいと思います。まずは、その電子の運動エネルギーと光、入射光の衝動によって、それの関係を説明したいと思います。そして 工程の予測なんですけれども、エネルギーは連続的なことなんですが、その、電子が、その光、光、電子バックから吸収するエネルギーが連続的には当たります。そして、その衝動 が, が上がってくると、その吸収するエネルギーのレートは上がりますが、そうすると、その運動エネルギー が, が高くなるんでしょう。これが、 マックスウェル方程式と普通 の, の原子の物理学とかそれが合わせるよう に, には計算するということによるんですけれどもそして実験の観測はどうなっているでしょうですが本当のは実験室で見つかったのはその電子の運動エネルギーが入射口 の, の 衝動によってそれが独立しているでしょう。そしてこの図によるんですけれども、先のステップで説明してたんですが、このオレンジ線 と, と青い線 が, が同じところ に, に, にはそのストッピングインテンシティー、ね、そのストッピングボルテージ、その電圧 が, が, が, が一緒になってるんでしょう。光程の 予, 予測によると、このオレンジ色の線がもっと左の方にはゼロに行くんですが、 実際の実験としては同じところにニューゼロになります。そして k m a x e ル δ v s なんですが、この ΔVs がそれがストッピング・ボルテージなんですが、E が, が電荷のユニットになっているでしょう。そしてこれが、光程の予測が間違っているんです。第2の 光が当たると電子が放射するのがそれが時間かかるとの予測なんですが光点の場合 だ, だったら入射光の衝動 が, が低いなら転送しているエネルギーが低いのでそうする と, と時間かかるんです。そしてて光当たって まあ、ちょっとエネルギー吸収して、そしてその後は電子が出てくるんですね。ですが、実験の観測としては、瞬間的には出てくるんですね。その光が当たると、その瞬間には電子も出てくるんですが、まあ、その実験のレベルとしては、あと100年前の実験のレベルとしては、 それがまあナノ秒なんですが、それが10のマイナス9乗以下になっているんですね。そしてこれも衝動が低くても、これが変わりはありません。出てくる電子の数が変わりますが、最初の電子が出てくるのはそれが瞬間的になります。そしてこの場合にも、工 の, のの予測は間違っているんですね。 第3 の, のが予測ですそして、これの出てくる電子のと周波数の関係なんですけれども、光程の予測 と, としては、それがまあ周波数 に, には依存しないんですが、そうすると、と電子にはエネルギーが吸収して、それいつか に, には出てくるんでしょう。そして 光の波長、光の周波 数, の波数 に, はには関係ありません。ですが、実験室で観測すると、カットオフの周波数があるんですが、その光の周波数がそれの以下になると、出てくる、放射する電子がゼロになりますね。それがとカットオフフフリクエンシーなんですが、それが 光の衝動としては依存しません。そしてこれが金属の特徴なんです。そしてこの場合にも工程の予測が間違ってるんですね。第4の予測です。そしてエネルギーの運動エネルギー、電子の運動エネルギー が, が周波数には依存するんですが、それの関係を知りたいんですね。 そして、光点の予測なんですが、それの依存はありません。そうすると、電子の運動エネルギーの分布が、えっと、光の波長、光の周波数 に, には関係ないんですが、それ が, が衝動によります。それのエネルギー、えっと、周波数には関係ないんですが、 入射光のエネルギー周波数の照度には依存するんでしょう。そして実験室で観測すると、これが周波数が上がってくると、その電子の運動エネルギーが上がります。そうすると、この場合にも光ーの予測が間違っているんですね。 そして、4つ の, の, の、えー、と光程 の, の力学を使って予測したんですが、これが全てを間違ってたんですよね。そうすると、とマックスウェル方程式 と, と他 の, の光程の物理学は、なんとこのと光電効果 に, に, については何も説明 で, できないんですね。で、これが、 えっと、大きな問題になって、そしてこれが、漁師力学が開 発, 開発するべき の, の, の時代になりました。そしてこれが、それは次のステップで説明します。